6代目です。今日は、訂正とお詫びを申し上げたいと思います。明日の西日本新聞さんで私が記事になるということでしたが、先ほど、新聞記者さんから電話がありまして、1週間伸びました。ということで、1週間伸びます。明日乗ると言って申し訳ありませんでした。まあ、気持ちを持ち直して、来週また、